日常演武の食うた日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらココイチのソーセーーセジカレーを食べたいいと思いますこちらですね自分が普段から購入させていただいている小鳥ぎゲームさんが LINE の中でこの「ココイチ」のソーセージカレー好きなんですよねと 前におっしゃっていたことがありましたので、ね、ちょっと気になって食べ た, たいなと思いました現在福神漬けがこの辺で月通りになっているんです、ね、で、は、ちょっと福神付けを添えて添えてという か, かけていただきたいと思いますチャンネル登録よろしくお願いします<笑>ではでは カレーに浸ったっソースが入ってます<笑>ホットドッグとかだとおなじみだけどカレーに入っているソーセージはいかがかしらうんそうですねパキパキしていて。 食感が楽しめるのはカレーでも同じです美味しくはあるんですけどうーんどうだろうなこれ何かなーうーん確かに美味しいは美味しいんだけどちょっとご飯と一緒には食べにくいかなそのまま丸々1本入ってるとどうしてもそれにおし口の中を取られてしまったりスプーンに入らなかったりするので 美味しくはあるもののちょっと考えるものがあるところもあるかなという感想ですまあお肉の味はしっかり楽しめるので好きな人は好きん一気に食べたいなっていう人はちょっとじれったくなるそんなカレーですね詳細なレビューはこの後すぐ 辛 さ,、うん、さは普通なんですけど結構ピリピリきますねね、みんなソーセージもパリパリとしていて食感をしっかり感じるんでおいしかったですがちょっとぶっ飛びなのでカレーと一緒に食べるには少し向かない気がしました美味しいけどカレにはちょっと合わないかなって自分は思いました、うんまあ ちょっと細かいところご飯として食べやすいので食べやすいという点ではいいですではソーちょっとイマイチですがソーセージいやウインナーいどっちだった<笑>ソーセージカレーソーセージ自体は美味しくなので今回食べたソーセージカレーここ一番側は4点とさせていただきますというわけでご視聴ありがとうございましたで今回話題になりましたおと野きさんのチャンネルは概要欄にリンク記載しておきますのでそちらもよろしくお願いしますね